アライブと申します皆様の心に響くよう心を込め魂を込めてご披露させていただきます皆様どうぞお楽しみくださいよろしくお願いします 祭囃子にいわれあらゆる参ります。 いました<笑>